ジャニーズファンならずとも驚愕に震えた滝沢秀明さんの退社とキングプリンスへのメンバーだったい騒動。これまではジャニーズ内でトラブルがあっても沈黙を守ってきたファンたちの中にも、今回ばかりは私の死は関係ないから、とスルーできずにいる人が多くいるようです。SNS には、ティアラを舐めるな、ティアラはキンプリを救いたい、などのハッシュタグが踊り、 楽しく和やかなはずの死活の場が荒れています。米印ティアラはキングプリンスファンのファンネーム。本校を執筆するにあたり、編集部から興味深い話を聞きました。普段ジャニーズファンにとってフミハルオンラインは天敵に近い扱いですが、今回は様子が違い、こんなメッセージが複数人から届いているというのです。 いつもは全く信じてないし大嫌いだけど今回だけはあなたたちだけが頼りである。とても不本意で悔しいが、本当のことを伝えてくれそうなメディアが他にないので仕方ない。お願いだからどうか金プリを助けてほしい。ファンがこんな SOS を出すほど追い詰められていることを、ジャニーズ事務所は決して甘く見るべきではないと思います。 金プリでさえ希望を失ってしまう環境ってどういうことなんだろう私の元にも不安に揺れるファンたちからの悲痛の声がいくつも届いているのでその一部を紹介します私はスノーマンを応援しているものですが今回のことがあって不安で仕方ないです友人からはスノーマンは人気があるから問題ないんじゃないの などと言われますが金プリこそ人気だしジャニーズの王道の真ん中じゃないですか。その金プリでさえ希望を失ってしまう環境ってどういうことなんだろうと思ったら、とてもうちは関係ありませんなんて思えません。それにスノーマンは滝沢さんが育ててきたグループですし、少しずつ何かが変化してしまうんじゃないかという不安はあります。胸に憂鬱が住み着いてしまったようです。 A さん40代。ファンからも愛され、事務所からも期待され、仕事も順調に増えていた金プリでさえ続けられない状況、お A さんは心配していました。分裂したメンバーの代理戦争のような事態もファンの中では起きているようです。金プリが分裂したことで一緒に死活をしていた仲間が分裂し始めました。 辞めるメンバーを非難する人、反対に残るメンバーを叩く人、辞めるメンバーの大ファンだったのに、残るメンバーに喰ら替えした人、それぞれの気持ちはわかるけれど、彼女たちにどんな態度をとったらいいのかわからず泣いてばかりいます。ほんの少し前まで、コンサート会場で写真を撮ったり、可愛い参戦服を選んだり楽しいことだらけだったのに、 新曲、米印キングプリンスへの、月読み、もう一枚は買いましたけど、買いまくってティアラの存在感を示そう。みたいな強い気持ちには自分は慣れません。今は街で彼らのポスターを見ると胸が痛くなるし、彼らが CM するクリスマスケーキもようやくしちゃったけど、どんな気持ちで食べていいのかわかりません。B さん20代。 B さんにとって精神安定剤であり幸せを運んできてくれる存在だったキンプリが今では悲しみの鶴となって彼女の胸を締め付けています。キンプリが登場する CM を見ると辛い気持ちになるようでは彼らをキャラクターに起用した意味がなくなってしまいます。 ずっとそばにいるからとか軽々しく言わないでほしい他には金プリのことを信じきれなくなってきたという悲しい心境をとろする人もいました。私は他のファンの皆さんみたいに心が広くないかもしれません。アイドルというものが信じられなくなりました。金プリの辞めるメンバーのファンでしたが、彼は結局ファンやグループより一緒に辞める仲間に合わせたんだなと思ってしまいました。 キンプリはすごく恵まれていると思うし、その恩恵を受けるなら引き換えに我慢しなくちゃいけないこともあるでしょう。自分の夢もあるだろうけど、一度は自分で選んだ場所でファンのそばにいることはアイドルとしてのせいじゃないですかこんなことになるならずっとそばにいるから、俺たちのそばにいて。とか軽々しく言わないでほしい。アイドルやるなら10年はやめない。 くらいの契約をしてほしいくらい。今後もし誰か好きになってもどうせ最初だけだ。調子いいこと言って嫌になったらすぐ辞めるんでしょなんて思うようになってしまって。それに何より、彼らが辞める決断をするしかなかったことが悲しいし、彼らが夢を持って活動できる場を与えられなかった事務所が恨めし C さん30代。 確かに多くのアイドルはずっとみんなのそばにいるよ、と言います。これはファンと交わすエンゲージなのですが、保護にされるとどうしても切ない不信感が残ります。夢を守りながら共に歩ける道を模索できるといいのですが、今回の滝沢さんとキングプリンスへの騒動では、ジャニーズファンの女性だけでなく、男性も大きく反応しているのが印象的でした。 キンプリの分裂ってスマップの解散が早期されて辛くなります。ジャニーズはあの失態をまた繰り返してしまうのだろうかと憤りを感じたりもします。キンプリはキラキラ感、粒揃いのルックス、バラエティ適性などトップクラスだったのでもったいない気がします。今の環境をどうにかしないと取り返しがつかないことになるのでは、D さん50代。D さんは私の知人で、 ジャニーズのファンというわけではありません。そんな彼が数年ぶりに連絡をくれたのが、上記のメッセージでした。ファンではない人の心さえ揺さぶるほどに、今回の騒動は不穏な空気を発しているのです。人が大切にされる場所ではないというイメージは大きなダメージになると思うのですが、他グループのファンもキングプリンスへの分裂を悲しんでいるのは同じです。 何わ男子のファンで先日はデビュー一周年を迎えて嬉しく思いました。何わ男子はすごく頑張って、実力で輝いて今の地位まで来たと思っていますが、滝沢さんのことや金プリのことがあってからジュリーさんにひい き, きされてるんじゃと色メガネで見られて頭にきます。 別のグループのファンが悲しそうにしていると、お祝い事があっても、ろ手を挙げて喜びづらいですし、それもストレスですね。e さん2 0代。何は男子や、先日全世界デビューを飾ったトラビスジャパンのファンの方からも、せっかくのお祝い事が今回の件で曇ってしまったように感じる、というお話を伺いました。 ファミリー内に悲しい思いをする人がいたら、満額で喜ぶことは単がれるものです。社長さんはファンの前に出て顔を見せてほしい長年のファンの中にはジャニーズ事務所の体質の変化を指摘する人もいました。 昔はコンサート会場や劇場に行くトロビーにジャニーさんが行ったり先週落講演後のお見送り出演者が観客を送り出してくれるに事務所スタッフの女性が出てきてお話ししてくれていたものです。そういう機会に事務所の人のぬくもりみたいなものを感じることができました。近畿キズや三宅健さんは今もテレビでジャニーさんのエピソードを話しますが、彼らより下のタレントは あまり事務所の人の話をするイメージがありません。彼らの周りにどんな人がいて、どんな振る舞いをしているのかよくわからないのがもやもやしますね。社長さんはもっとファンの前に出て言うべきことがあるなら言ってほしい。顔を見せてほしいと思います。F さん60代。F さんは娘さん、お孫さんと3代でジャニーズを応援しています。 ジャニーさん時代の愛や人情がある采配がどんどんなくなってきたんじゃないかと感じていると言います。ジャニーズファンはもちろんファンでなくても今のジャニーズに殺伐とした空気を感じる人は多いでしょう。そのざらついた空気は治安の悪化につながります。先日もカンジャニーエートがコンサートで導入する制御式ペンライト、 通称フリフラをめぐって人権無視ペンライトではないかと SNS で論争が起こりました。制御式ペンライトは主催者側が演出に合わせて点灯タイミングを管理するもので嵐のコンサートでは多く用いられてきたものです。ファンが好きなエロを灯すペンライトとはまた違った一体感のある演出が可能になりますが、その是非をめぐってぶつかり合いが見られました。 11月16日に紅白歌合戦の出場者が発表された時も、やっぱりお気にが優遇されて、礼遇されているグループがあるんじゃなどの不満が、渦巻きせっかくのめでたい日が祝福の言葉で満ちるようなことはありませんでした。いつも誰かが不幸で、愛するサツカタンもいつどうなるかわからない状況では、ファンの心も荒れて落ち着かなくなるものです。 だから、普段なら笑ってスルーできることにさえ過敏に反応し、過激な言葉を投げ、またそれを受けて乱暴な言葉を返し、という負のループが起きている気がします。こんなことが続いては、ジャニーズを応援することが楽しくなくなってしまう人さえでかねません。心配させるのもファンさの、うちとは言いますがそれは次の曲の、ダンス時間うまくできるかな みたいなことでこういうのじゃないんだよ。ジャニーズファンにとって事務所への信頼感が大きく既存した状況は息苦しいものです。この状況に風穴を開けてくれる巧妙はあるのでしょうか。滝沢さんは俺は休みたいんだよから真っ先に期待するのはやはり滝沢さんの動きです。 ご本人は冒険家という肩書きでツイッターをはじめ、毎日 b ー, ーロングを活用して近況を報告してくれています。DM も開放されていて、時に DM 返し、としてファンの質問に答えてくれるなど、サービス精神も旺盛です。ただ、今後の活動については様々な憶測をやわりと蹴飛ばしておられます。俺は休みたいんだよ。 からともコメントされていてもちろんそれは本心なのでしょうが世の中には本当のことはいくつもあります。滝沢さんが大河ドラマ、吉経2005年で吉経役を演じたことも今となっては意味深に思えます。吉経の人物像や物語の解釈については様々な見方がありますが、現氏の繁栄に尽力した功労者でありながら不当に国を追われる。 というエピソードも、現在の滝沢さんと重なってきます。その義経の愛称性午前は、義経と離れ離れになり、吉野山で僧兵に捕らえられた後、義経の兄南本頼朝にその身を引き渡されてしまいます。日本一の白拍子と歌われたせいに頼朝は、源氏の映画を祈ってまえ、と命令しますが、 生後前は代わりに吉経への揺るぎない愛を込めた舞を披露しました。滝沢さんが新事務所を立ち上げるようなことがあるのか。滝沢さんが演じたもう一人の人物、ネズミ、江戸を出る2014年 NHK のネズミ小僧二郎吉は、表向きは甘酒屋の遊び人ですが、夜になれば江戸の町で苦しむ人を救う義族として活躍し、悪を懲らしめています。 のらりくらりとした姿を見せながら、実はマグマのように熱い意志をたぎらせている男、まさに滝沢さんそのもののように思えます。そのうち滝沢さんが新事務所を立ち上げるようなことがあるのか、何か別のアクションを起こしてくれるのか、まだわかりません。しかしながら、 現ジャニーズも元ジャニーズもお互い刺激し合って、アイドルが心身ともに健全な活動を続けられる場を整備することは、急務だと思います。そして時には同窓会のようなライブが実現したり、穏やかなテレビ共演が叶ったりと、平和で楽しくファン活動できる日が来ることを願ってやみません。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。